台湾有事はすぐそこまで来ていたようですね。どうも、政治いろいろの学部です。ロシアの傍聴犯罪対策を行う治安機関といえば、ソ連時代の国家安保委員会、KGB が有名です。この KGB は、 1991年に解体されているのですが、ロシアとして生まれ変わった後も、似たような性格を持つ組織は引き継がれています。ロシア連邦保安庁 FSB がそれに当たります。このところ、この FSB が発行したとされる内部文書のリークが相次いでいます。真偽の程はわかりませんが、FSB 内部文書のリークというこの事実からロシアは一枚岩ではないとも見えますしプーチン大統領の恐怖政治にも陰りが見えたとも見えますまた西側諸国のマスコミが fsb 内部文書のリークを掻き立てるのは仮にこれが真実ではないとしてもそうかプーチン政権が盤石というわけではないのだな という印象を与えるには十分であり、もしかするとこのリークという事実をロシア国民にも伝え、足元からプーチン政権を脅かそうとしている意図があるかもしれません。例えば3月7日付のイギリスシタイムズでは、FSB 内部文書の内容として、ウクライナ侵攻は完全な失敗、ロシア軍の死者が すでに1万人規模に上っている恐れがあるとし、主要部隊と連絡すら取れず、プーチン政権内で正確な死者数を把握できていないという見方も示しています。ここにとあるホームページがあります。イゴール・スシコというレーシングドライバーの応援ページであり、おそらく個人の方がやられているホームページなのですが、そちらにも FSB、 内部文書のリークが掲載されていますイゴール・スシコ氏はウクライナ出身で日本の小学校を卒業されているとのことで日本語にも堪能な方のようですそしてこちらのホームページによれば FSB の現役アナリストがウラジーミル・オセチキン氏に宛てた手紙を私が翻訳したとありますウラジーミル・オセチキン氏とは ロシアの人権団体グラグネットの創設者のことですね。ウラジーミル・オセチキン氏によれば、調査報道チームが複数の FSB 関係者に紹介し、同僚が書いたもので間違いないとの回答を得たとのことで、限りなく信憑性が高いものと思われます。ただ、内容はというと、当然のことながらロシア寄りとなっています。 FSB 関係者が書いたものですから当たり前といえば当たり前ですけど、その中にこのような文が出ています。直訳すると、習近平は3期目の再選のために小さな勝利が必要であり、そのためにこの秋に台湾をテイクオーバーしようと画策していたとなります。テイクオーバーとは一般的には引き継ぎや 買収と訳されることが多いのですが英語ネイティブの人は強奪する乗っ取るという意味で使うことも多い言葉ですこの翻訳者がどちらの意味で使ったのかは不明ですがまあ普通に考えれば強奪の方でしょうねしかしながらウクライナ情勢が起こり習近平が台湾を取るチャンスの窓は永遠に閉ざされたと記事では続けています この内部文書は戦略文字と長く、全文を引用するのはなかなか難しいのですが、要点だけを話すと、まず最初に、我々はこのウクライナとロシアの戦いはアメリカと中国の戦争であり、アメリカは我々をはめ込んで利用しているだけだということを真剣に考えるという前提条件のもとで話が進んでいます。そして、 アメリカは基本的に我々に罠を仕掛けたという前提条件がつきます。アメリカのシナリオをものすごく簡単に言うと、以下のようなものということになるのではないかと思われます。プーチン大統領が無理やり起こしたウクライナ侵攻というイメージは、多くの国々にマイナスのイメージを与えており、その中で中国がロシアを助けることを決めた場合、 アメリカは欧州その他の他国々と歩調を合わせて対中制裁に踏み切る世界的な経済制裁というものがかなり強力なのは今のロシア国内の経済事情から見ても明らかでしょうアメリカはロシアをウクライナに侵攻させ中国にそれを助けさせ中ロともども世界的な経済制裁で締め上げる そういうシナリオだと FSB は見ているわけですね。FSB がそう見ている理由として、この文章の作者は、イラクのクウェート侵攻とほとんど同じと述べています。サダム・フセインは、小さな侵攻ならアメリカは何もしないと確信させられていて、それがために彼はクウェートに侵攻を開始したのですが、実際には、 砂漠ののの嵐作戦を引き起ここししイラクの終わりり始ままとととなってしまってたということです今回もアメリカ軍をウクライナに展開しないというバイデン大統領の言葉からなのでしょうかアメリカは関与しないというサインを受け取っていたとこの FSB 関係者は言っていますさきの中ロともども世界的な経済制裁を浴びさせるというのが アメリカのシナリオというのはあり得るかもと思いますが、アメリカは関与しないというサインをロシア側が受け取っていたというのはちょっと疑問符がつきますね。アメリカの思惑やロシア側の反応など疑問符がつくような部分はあるものの、習近平は今年の秋以降台湾侵攻を考えていたというのは事実ではないかと思われます。 ロシアが電撃作戦を画策し、北京五輪からパラリンピックの間に、キエフ陥落を考えていたことは、諸々のリーク情報から確実なものと思われます。もしこれがロシアのシナリオ通りに行っていれば、他国を武力で併合するという悪霊が前例として残ることになります。さらに、ロシアの言い分と、 中国の言い分は非常に似ています。ロシアはウクライナをロシアの一部と言い張り、ロシア系民族も居住していると言い張っています。いや、ロシア系の民族が居住しているのは事実ですが、それでもウクライナは劣気とした主権国家であり、武力で併合が許されるものではありません。中国は台湾を 中国の一部と言い張り続けており、ウクライナに対するロシアの言い分とそっくりです。もしロシアの電撃作戦が成功し、ウクライナダッシュがうやむやのうちに国際社会が容認するのであれば、中国が台湾を乗っ取っても国際社会は容認せざるを得ないとなります。中国の狙いはこれだったのではないでしょうか。 台湾有事は実はすぐそこまで来ていたのです。ウクライナの惨劇を目の当たりにし、台湾有事がすぐそこまで迫っていたという事実に接し、それでもなお、憲法9条がある限り、日本は平和だと言い続けている人って一体何なのでしょうね。今、日本に必要なのは、備えあれば憂いなしなのではないかと思うんですけどね。